皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月16日、ユーライザの諸国漫遊バージョン 6.2 が終わりました。イルーシャのスケッチと違って、ユーライザのやつは写真が消えてしまう恐れがあるのですが、その場合はまた撮り直せばいいじゃないという仕様が強いなと思いました。そして、追加のサブストーリークエストも終わりました。 ペコリアのセリフが変わりましたね。もしかして、フクラスの誕生が近いのでしょうか。などと言っていたら、びっくりですね。よもやよもやの展開でした。メインストーリーを上回る衝撃、とまではいかないかもしれませんが、それに近いものがあった気がします。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。